こののままの遅れていきますと次の c 育時には23時13分頃、終点の静岡には23時25分頃の到着を予定しておりますお急ぎのところ列車遅れましてご迷惑をおかけいたします